突発なん で, でそうですね突発なんで言うでも本人たちは多分ガチなんで<笑>はいじゃあですね今日の、えー、仙台 FR からは、えー、スーパーストリートファイター 2X、えー、ベンダーホンダ VS ユッキー S ホーク10作勝負を、えー、ただいまより開始していきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますまあ今日突発かなり突発なんで まあ、それでもちょっと、えー、両名からちょっと一言コメントでちょっと意気込みのほど<笑>軽くちょっと、ね、お聞かせいただければと思いますじゃあちょっとお先、どちらでもいいです、はい、<笑>まあ開始の一言というかちょっと大会なのに2人しかいないっていうのを寂しすぎるんで、まあ、これはこれで勃発で面白いんですけれど も, もう皆さん、10先かける4か5やるぐらい来てくださいということで頑張ります。 ありがとうございます。じゃあ、伊き行さんからも一言。10、えー、先っていうことなんですけど、まあ、非常に先に10本取れる気しないんですけど、頑張ります。はい、ありがとうございます。 とということでじゃあ両者、ね、意気込み来てましたので、えー、両者、ね、進み準備できましたら、えー、席について座ってくださいあ好きな方が、えー、話し合いで話し合いかじゃんけん で,、はいでえー、真ん中の台でお願いします、はい。ということで先ほどまでも の, あの店内対戦で、えー、ちなみにあの配信台じゃなくて別の台でやっておりましたので、えー、配信の方は先ほどや っ, ておやってなかったんですけど大会というか。この 10作勝負やる前すでにもう、えー、この組み合わせ何回かやってました、まあ、かなり勝率どっちもどっちという感じでね、えー、かなり熱、えー、い勝負をね先ほどまで、えー、店内でやっておりました、まあ、そんな中で、えーまあ、ここからじゃあ10先となった場合にどうなるのか、ね、ちょっと見ていきましょうそれでは、えー、両者スタートボタン、ね、押して始めてください はい、じゃあ本日は電車 X ホンダ対ユッキー S ホーク10作勝負を開始、えー、したいと思いますさ、はいまあこの組み合わせなんですけど、まあ、細かいとこ多すぎて<笑>何から話した方がいいホンカですねただ S ホあ、まあ、まあ、まあ基本勝ちパターンというと、まあ、ダウンとってめくりからの、まあ、台風ではめると でや本多の場合は五反、えー、やら何やら張り手やらをいろいろ駆使しつつ、まあ、触らせないで、まあ、こうやって触らせないで、えー、体力リードをそのまま維持して、時間をうまく使いつつ、ホ、ね、ームランも、まあ、跳ねいったというわけではなく、まあ、状況によっては時間を使ってと、時間を使いつつ。 シャンプライトとかしゃがみボタンとか、まあ、いろいろ負けつつ、こんなに触らせないように、まあ、立ち回りというところで、まあ、そんなところで実はすごく難しい対戦。見てる分には面白いんですけど、見てる分には面白いんですけど、かなりやってるほとしてこれ、神経使ってるんだろうなと、まあ、そういうところですね。 次からら 何, 何やらを作れれるんですけれども、まあ、体力リードした後にそれやるんだったら全然 OK なんですが体力リードをどうやって奪うかというところで体力リードを奪われてしまった瞬間、本田側は腹筋を貯めつつ、敵を阻む置き技を置きつつというところでさあこのしゃがみンガパンももう何人でやった逆託通して、これがフォークの勝ち方さーリバーサルで出た さあリバーサル100巻しっかり出したまず1試合取ったのは 1P ベンダー・ホンダまあまあ、という感じでかなり濃厚な、えー、内容となりますこれ僕数字にするとどっちが持っていってるかねちょっと僕はわからないですわからないんですけど、まあ、両者の推動ですね本当に。 そこに全てか か, の か, かるのではないかとそういうところで見ていきましょう何か精度が一つ落ちるもしくは対応を見つった瞬間に一気に持 っ, て持っていかれてしまう組み合わせそういう形で多分間違いないと思いますさあ体力リードはさあ第5レーンは体力リードは本田川もう自分の人 自分にも時間が少ないんでこ9 0秒でどれだけ体力リードを奪いつつ立ち回りを有利にして最終的にゼロになるまでには体力を全部減らすかもしくは相手より体力を多いかそこを全てが集約されるジャンタ台も入るが時間が足りないまず1本取ったのがー p 権田本番権田さんがやはり 無理せずさあジャンプ台一ンではなくそのまま生で当たってしまったジャンプ台パンで踏むがリバーサルでこれはしっかり打っているさあ切り返してさあここは切り返す逆にサてテつけつけいってか鬼武装鬼武タ体育まだありますよ全然ありますそ こ, こまでベンダーおっと打っていく きが入ってさあどってどちだ体力、どっち、ちょっとわからないですね、これ、若干、ホンダよりというところ、さあコントロールイブも低打点でガードすると半角なしなんですよね、一応そのあと、ズッキで削れるといえば削れるんですけど、あんまりああのさあジャンプの一歩当たんない、着地に当たって、これは目の前ジャッジをしっかり、用意で設定しょ、絶景の画面がホンダ。 さあ残り10秒のこの体力感のやり取りかなり見逃せなかったですが最終的にはベンダー・ホスダが勝ってこれで決勝2さあ出だし若干9級さんにはちょっとつらい展開にはなっておりますがまだ全然巻き返すことができますさあ手打て超低空でしたがしっかりはだ勝負すぎではこ 反対側に回るがこれはしゃがみないパーを一発当てるとただ本多 は, は全然1回倒すと全然ワンチャンあるんでそこにかけるとかけたいところですね 今日は突発したとというところで僕の方がね話あり最終的にン打さんがあの大会今日2人しか集まらなかったからバラされちゃったんですけれどもそれでもこの組み合わせ結構気になる時はさあ時間がどうだタイムはズッキーあと10秒欲しかったが最終的にはズッキーを決めてさあなんとか体力も上たりきったねン o n d a さあ第2ラウンドあっちダメージはこんな d a のがでかい ここまで返すあれ重要これは張り手で近づいて端ま で, でこうなるとジャンプライバー当たったさあ今度のダイバー当たる シャープ中盤重ねてさあ体力リードは多くこうなるとホ o n がかなり大変になるおっとこの位置100列で格好をとっている体力リードはもうわからないが若干ホ o n というところでしょうか100列張ねて空中ヒットさあ、勝利を当たらず残り20秒ゼッキーからのただこの体力ああと最後はズッキーと。 アンドリュークは一応耐イプ運勢全部なくなる体力であったんですがさすがに許さないとさあベンダー・ホンダは3連勝さあ良純さんがどっちかで返せればいいんですが流れをまず取りたいですねただここに至るまでベンダーさんの対応が今のところほぼ完璧さあコンドルダイブじゃなかったトマホコアッツァで割っていく コンドルダイプの着地に大石を決めていくさあ、結構これはジャンプ台ピン、相打ち冷静すぎる、パーティターの回復か、トマホークバスターがかなり見たんですかベンダー・ホンダの選択肢はガンガード、一回投げられてもまだ体力余裕あると。 最終的に体力を優先してガンガードという選択肢を取った形だと思います最終的にはそれが構想してさあ1個取って今のところまだ1も引かせてないとさあ体力リードをしているのは僕側ですか？が着地のに突きが当たるさあ歩いて少し 時間が間もなく20秒切るところさあ波を広く使い始めた、トワを壊したガードからのさあもう一回トマホークしかし、ここはガードシティングとさくとさあベンダーさん4連勝さあ流れがちょっと低くなってきたベンダーさんが冷静です。 容はここまで本当に完璧。さ開幕、まずトマホークコンドルダイブから先制を取っていった雪江福生さっきまでほぼゴールだったゴールのイメージはあったんですがさあここの10先、まず先にベンダー・ホが4連勝そ こ, こからのさあ5試合目さあジャンプ台ピンしかしコンドルダイブ行ったところにズッキがしっかりと置いてある 体力リード、これはちょっと怪しいラインですかボ、うん、トルこれで来てるんですよねさあ、土木が当たるこう、こうなると 今度のダイブで削ってもう一回とりたかったかバックジャンプさあ体力をこの99秒の間 の, この体力の管理これでベンーまず一本取っていくさあ絶ッキが飛びに当たるさあダウン取ってさあしかしホークはコントロダイブよりもどちらかというとトマホークバスター昇利でダウンを取りたいところですよね で, でダウン取って めくり中継もしかくは め, めくりボディプレスからのタックが本命をタックというところさあしかしここまでベンーホーを無理に攻めず快楽リードをしたらこのまま体力を生きとさあ並んでこれはわかんないです残り30秒お互いどっちの判断なのかさあ体力地味にしててさあトマホクこれは当たらず もう一回しかしガードがーと最初前々にそうねあれさあ先に五連勝さあベンダー・ホンダがここまで立ッチマンを使っていくとさあどうなるか六戦目 こ連勝ですねさあタイはリバーサル、精度が高い、もうポーリープですから、さあ体力、整いをさすには至らないが、体力後半リードあ、この展開を待っていた、さ あ, ある程度、かなり立ち回り的には安心できると、ジャンプ台ピンは本当にほぼさあ技をほとんど潰してくれる最後はト、トんでのライブが入って、待望の1本、このまま次のラウンド。 地帯系が下にも当たるえそうとも強みこ強シューピー投げ、体力リード、そしてさあ今度のダイブ入って、体力オーバーリード、でも全然、ズッキー、しっかりガード、もう一回ズッキー、走追い込んでひたすらズッキを決めていく、さあ着地点、ジャンプライピーの探偵、敵に出終わった、あたしさ、これは。 さあ体力並んでどうなる、はい、ズッキー残り25秒あっと鬼武装おうよく見ている際後はしゃがみ中継取り返したベッドホソンだ見つめられても諦めないバッ爆裂さりてあの削りでもバカにならないけですよねさあズッキが潰れた 対応も間違えるとあんな感じで潰れますさあしかし体力移動本多パンで落とすジャンプタイッ。おパンで落としてさあインギくかはもう分かりません上通して大ダメージズッキ 鈴木、しかし5ンで落とす、さあ分かんない、残り20秒、5番、5番、5番鬼武藤、しっかり勝利で終わって、ボディープレスから大井ちが入って、さあどうなるんだ、もう投げてサバ折り、サバ折り、最後の最後で歩いて投げる、源ホ本が最後を取り除いて6連勝、さあ、勝負強い。 さあ7戦目完璧に勝ちの流れでは最後の最後で大いちが入ったそうですよ、ね、飛び入ってからのコンボ結構地味にフォーク側が難しくて。 鳥から昇龍直でつなげる、八勝系昇龍つなげるなどなど、いろいろなんですが、ちょっとでも前半見るとコンボが変わるんで、まあ、3発で止める、いろいろですね、そこから本当にやってる人にもここはもうお任せしたいというレベルでさコンドルダイブをつるしていく、さあ目の前着地はしっかりショウキリ最後は対空にゆっくり甘くりれ、百貨落としと。 いい展開、はい、ズ, ッ上上ズッキーがガード干本田側が有利ではありますがまだ時間は6秒あります正直フェイントを交えていく、はい、ここにいるとしっかり入って ボトル高めだと半角になります、秒キッ技お巻いて巻いて、逆肩かけて、タイム、スタート、サイドフリーのジャンプ台キャー。チャ落としも今、ケアですね。 下落としたケアも兼ねて、あえてバックジャンプを選択、これで頭突きも頭突きごと潰してとさあ取り返したユッキーエースウォーク、ありますよ、スコンドルダイバー当たる、最後に最後でに通した脚立、感覚、ジャンプ中継、おっと、目の前、脚立を通して、えー、っとこれはさすがにガード。 見ている。上は絶対通さないでおっと台風だただの大いちリバーサルからのここは時間を使って時間の有利を使ってあ最後の大いちはちょっとすごいですねさあベンガ・いいホンダ7連勝隙がでしょない 回とりあえず1回返して勝つ流れを組み立てていきたいところではありますがちょっとベンダさんの勝負強さが今のところかなりきてますね、なかなか。 逆たくこれは勝負って返す5番で落とすさあ落ちないカナダ5番あっとずっきりではなくあえて逆落としさあタイムムムードもあって さあ時間を使いつつまず一本取ったのは DHK の本多、大一これはずっと、おっと反則だった結構下の下っぽかったですけど勝利、うっ、さ待っていたところよ、あーと1 0で逃げる、さ あ, あのトマホークで落とした瞬間がやっぱりフォークの強みですね。さあ台風 体力リードからの相手て何もしない体力リードしっかり守りつつベンナーホンダ歩いて距離を詰めてラインを少しずつ少しずつフォークを画面足を追い詰めるような感じでここに虫と入って今度はオホンダ側がバカ体力リードそして土俵際まで下がって若干落として逃げるとさあ熱すぎる しかしベンダー・ホンタここまで隙がない八対0あクレジットあ上押していただければは い,、うんうん、いベンダー・ホンタこっそりまで隙がない8対0さマイク。 行く。間に合いましたね、今。シューピー、ズッキ。ズッキ、シューピー。ズッキ。ズッキ、ジャンプ台 B が当たって、さあ少しずつそんなお我慢して追い込んでいくか、さあズッキが当たって、距離が離れる、歩いて近づき、後半を巻きつつ、足払いを差し込んでいく。 さ あ, あるか、来たぞ、逆肩落とし、しかし、フォワードは作れなかったが、バンチ上がるぞ、トコントロダイブに対してしっかりスキーあ、まあ、これでベンダーさんさらに1本入ります、開幕、100列、1列、ジャンプ台ピン2回、これはかなりでかい、そして相打ちから、体力一気に6割、ジャンプ台ピンが強い、これですね。体力リードすると 奥側こういうところで恩恵が出るジャンプ台というのは本当に強い早早出し中継が当たるがしかも全然ありますよこれ日本に向かう逆裂さあもうわからない日本のドルダイブサブスクさん選落として 昇龍トマホーク回ってきたさあやっとのやっとで本一本最初取れるとまず流れを変えたいユッケンク5番5番打ち方が絶妙ジャンプイピンさあ機能してきた取れますよ、ね、これが今日まだあんまり見られなかったんで差し返していく スピードはこれで h o これで全部 Honda のま一発一発も減る5秒、ここから、ちゃんとャッ0ーが割れるがしゃがみ中継、しばらい、さあ、うっと百0 0列、なく、若干ですね、最後は百0列 これでベンダサン・リーチ完全に1も取らせないというなんか気迫を感じるさあこれで追い込まれてしまったユッケ・ソンはい。さあ翌日に対し股間でしっかり どっちが ど, どのくらい通じるかは全くわからないんですが、しかしここに至るまで、源田、本田が完璧な流れでフォークの動きをほぼ封殺、若干危ない流れが途中ありましたが、持ち前の衝突強さでここまでまだ負けていないと、完璧な流れを見せる、体力リードはちょっとわからないですね、この時点で、若干、本田ダ側り傾いているかなというところですが、ジュツキ、しっかり見てる 相打ちしかし体力は本多がわっ傾いてさあこれでセンター本多リーチ脚払い脚艦で抜けるコントール爆裂 ここでもスパワーマクドを忘れるとすぐに百列が飛んでくるこの辺もよく見ているさあーこれはきつい流れがあの台風を決めるなんですがこれをなかなか決めさせてくれない伝田本多あっと最後はトビが入って勝ったのはンダホ本ダということでなんとベンダホ本ダ対ユッケーソーク。十1 0先はあっ さあ10対0で、善田さん勝利となりました、お疲れ様でした、両名、これ、思った以上に絶対お互い疲れる組み合わせなんですよね、絶対疲れるんですよ、<笑>いやー、しかし、善田さん、やりきった感があります、じゃ最後にちょっとコメントを、軽く両名からいただきましょう、じゃあ、デッキーさんから、ちょっと疲れたと申し訳ないですけれど、ありがとうございます。 なかなか緊張感が出なかった状態見れなかったうな気にかかわらず、い<音>た<楽><音楽><音楽><音楽>